なく立体音響を隠れたのベストセーラー夜向きの条件じゃなこの本やあら恥ずかしいや片付けなしやの記録文学読んでぞっくり見てぞっくり夜がめちゃめちゃに楽しなるよこれがただの百両や一人見には一人見ようにこの写真をサービーしちうかかおもちゃ工程でかかに見たれカカン臨機そたことだったら金はきっぱりボンと返したる俺もとやおはじめんもとかやったらな挨拶なしにショバるのあっおいおいまたるか い, おい へい。<タッ> エゲレス、フランスドイツにこいつのむにゃむにゃかアパート屋敷ない与田五郎どないみてもこないみてもお前大学入られへん浪人やろ君はどこでもはそうだけどなこの与田五郎先生とご実行の方ですかご実行もご結行もあるかいな俺はこの五郎大先生の文科生のな西原作一でござんす失礼ですがこの高校がインチじゃないでしょうかのなんやとおい<笑>おーおお俺はな五郎先生の大作論文ってやつだよ学習院の土木館をポンスコーンと出たやでおい そこのお手元たら困るで、失礼しました。君は、うん、いいえ、あなた僕を与田先生に紹介したくて、わざわざ声かけてくださった。こう解釈します。しますけじゃあ、早速ご案内願います。紹介料は三百円で手を出すから。三百両。うまくいかなかった時には、その三百円返してあげますけど。上がってこい。しかアパート屋敷って妙な名前ですね。<笑>何が妙や。あ、そうや。ちょうど円倍な部屋空いてんだけどな。別れたことや。 五郎先生に勉強をすけと思ったら千人に行ゃでゃねえだそないせい権利金の方はな俺がなずこだーんとねぎったらさかいなええー、とこやであんな大阪のど真ん中がなこうだーっと聞いてんのかお前あっと見えてな表出て正面たれるやろほいったあな七色のなお、はい、七色の虹が大阪のまってさーっと出ますさ、はい<音楽> らは末なき旅をばいへとなしさらにこれをも煩いとせず空高く羽ばたきかろげにひるがえりそう人は軒場にたたずみてめしるなしるたらしつつ し方身の行く末に思い入り伏戸に入りてもかつ嘆き伏すこの嘆きゆえなきことにもそうらわずこの嘆きゆえなきことにもそうらわず 隣ののなんんですたんですよ表だねあた私与田さんを訪ねてきたんですけどおお五郎さんそうっすかい明日ね五郎さんの戦友で谷陽吉通称陽さんです私津山由美子です心斎橋の戦争のあああの焼き芋や い, いや焼き物やええ五郎さん今日はさてねあさっき部屋代集めてたからな大家のご隠居のところじゃねえかなああ、うん、あの方管理の方もいやいや ごに頼まれてやってんですよあの先生はね人に頼まれ て, やって家に商分なんですよ私もね訳あって江戸からこっちへ流れてきましてねこのキャベツ巻きをはじめこんにゃくの製造方法に至るまで五郎先生にご伝授願ったってやつでね今は注文取りを頼んでるんですけどね、えー、素人触らないでじゃああなたの助手でもあり先生でもあるってわけねお<笑>うまいうまい<笑>それだ軍隊にいた頃ね足ねあっしの蔵一つ上だったんです またの切れ上がったらいいようになってんだなん。いや、あの、一応ご案内しましょう。いいえ、結構です。どうぞお仕事を続けんなって。じゃ、どうも。井戸ののこの茶室ですよ。ね、ええ。 何がのうちょっと あ, あ,、うん、あ, あっ。<笑> もう茶室向こうですね。<笑><笑> に行くことかならうちのこの錠鉢な、うん、初蒸気でもなのにこうシルの振り方がなおかしいんだけど、うん、いや後で見ましょうか楽せこれおおこれどこにあったんですずいぶん探したんですよさあう ん, うゃん あ, あこっちこっちこっちあのフルトン今になったら我に言うとくなるお気をつけてうう えー、おらんもやらん、まあ、お父ちゃんしてい、ね、珍しい<笑><どう><笑> ごめん先生<笑>おすごいいェ今今の方はあ今のはああ。<笑> 養子ブローカーの島安雄女子ですよ恐るべき隣人ですよ<笑>そうだか五郎さん豊島の方にモテるんですって<笑>冗談じゃないですよありがたまよいですよ<笑>さあどうぞもっとも私だってっ<笑>私だって三十娘<笑>どうぞどうぞ他人のことは言えないけどいやいやご心配ご無用 日本女性の平均寿命は伸びてるそうですからわいいさあ、うん、入っ に, は本当にやったにょいじゃないかほらこういうふういふにやってねか。<笑> 来なかったのかな。あもうオウケはこれちっとネズミ入れへ ん,、うん。わちょっと大きすぎたかな。うん。直しとこう。なにか他に？すやけて栄養なもんやな。あ は, は。蝶蜂みたいなオイルとしてな。あれ女性ホルモンよく蓄えとるぞ。打ち返る。いやいやあのゴランとこ来た女あれやあだだだだ。しっかり持ち返や。あそうそうそう。つやけど。あれあれ何もやるな。いやあれはまだキムスやえ あ, あ。歩き方見てみ。ほら話して。 この写真の陶芸品今度フランスへ送るんですけど50ページほどのパンフレットつけたいんですうん50ページねしかしそれだけの解説の資料を揃うかな大丈夫これが虎の巻これを適当にアレンジして、うん、日本の陶器は江戸時代以前のものばっかりはないってことを強調してほしいのんだよでその中にあなたの作品はこれいって 名の一つねえちょっと甘いかしらうーんちょっと不安定かなしかしそこが女らしくてなかなかその女らしいって言われるのが私一番気になる先生心先生、うん、だ あ, れあああれかあれちょっと後でねいやそんなこと言うてるうちにお腹をだんだん大きくなるばっかりやないの先生お願いです のりこちゃん安心させてやってください、えー、あそれじゃあどうすればそうしようっていうのがあるからどうすればそうしよううんそこだあ先生が閉鎖したここやどうすれば大臣になれるかどうすればあんまになれるかどうすれば芸者になれるかどうすれば助産婦になれる か, うれれるかうれ先生、うん、これも図文っぺるのことも書いてあるあ帰ってゆっくり読みとけおお気に、うん、いっかっお大事にね どうすれば山の神になれるかどうすれば恋人になれるかパンフレットの締め切りはいつああ来月のいつかどうすれば芸者になれるかでも届けていただく必要はないわえどうして私この屋敷の門長屋の四畳半借りようと思いますのえっ室の前に窯もあるしあなたにも興味があるし 先生先生先生おいおいおいおいふんしあっ先生<笑>君に先生先生言われるとどうもごらは尻の周りは難しくなってしまわないよ部屋代持ってきたのあっ皮肉にございますその言葉おおおおおおおおおおおおおおよおおおおおおおおすお長おいおいおいょおっしおいしおおお おまあまあ、どうぞどう ぞ, どうぞはい、はい、先生おはずにお目にかかります、はい、私江藤実と申しますあっ飲みだなあんな今日はもうしびれるようなやつかな五万足りまででどうす一つと。 なっじこのケチふて保険は 天牛書店の広告には事件準備と書いといたがに君の代わりに試験を受けるってどうかね本物の試験じゃのって予備校の模擬試験なんですけん構わんと思いまして伺いよりました実<笑>力を試すんだったら自分でやった方がいいんじゃないかしかし今の僕の実力じゃまあ国の親父から想定表をくれと言うとるもんですけんぜひともあ奥さんからも一つお口添えをあら奥さんだなんて<笑> <笑>あ資料が申し上げました<笑>先生僕の親孝行を助けると思ってお願いしますそして<笑>妙な親孝行もあったもんだ な, にも不備な点はあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ あうん、あ先生ちょっとここここに乗って僕と並んでみてつか。ちょっと上乗ってみてんちょっとんちょっと乗ってみて奥さんあの先生と僕性格好どうですかそうね大体同じくらい似たもんね先生これちょっとんこれしてどうでやんすかのうほうがちょっと若いくらいかしらお前ははは とんでもないことになるんだね<笑>それで江戸く試験はいつなんだ明日です午前10時開始です明日はい明日だめだどうしてですか、うん、探偵マガジンの応募小説の大作を頼まれてるんでね優勢、うん、ベガスリーの恐怖<笑>どうでしたかあの明日ご自分でお、OK、けになったら 用紙がもったいないです先生僕これからもずっと先生に指示したいんですけどいやしかしそういうのは苦手だないやそうおっしゃらんと表の門長屋の四畳半が空いておりますけんあそこ明日からでも借りて弟子入りいたしまよほらあそこ私が借りることに決まったんよいつですかついさっきそうでしたかよせっかく来てくれたのに悪かったな仕方ありません まあ、僕としては300円さえ返していただければ損害ゼロになりますけれどの300円ああ先生のお弟子さんに紹介料として払うとでかんすかの僕の弟子ああ今のあの<音声><音声>はい 取りままましょうこっちたた後後後後後後ろ後ろ後ろ後ろ後ろ後ろ先生あまり動かんと。 昼も終わってましたあ あ, あ, あこれ失敗したな<笑>せっかくなのにああすみませんでしたねええですはいじゃあまたお願いにあがりますけ今日はどうも失礼いたしましたうん、はい、<笑>さんこれかけちゃったんだよ暇の時きに胃加けしといてくんねえかああ五郎さんこれ外ずしといたほうがいいよ何を なん だ, だってやこがらごうにキャベツ巻きの敵はどうかな<笑>隣の永常藩借り手がついたからねえじょ冗談じゃないよ足しに一と言の相談話にそんな大体いいね五郎さんね、うん、あの隣の鹿島についちゃうだよ、うん、人選はね隣に鎮座まします足がするってことにご隠居と話はついてんだからしかしね来る客来る客そう片っ端から断ってじゃん ええー、よくないよ。それ貸してやってもいいと思うけどもだよ。だけど、貸してやったらさ、明日から貸し物が出せないじゃないのさ。あれんじゃないよ。<笑>今、ご隠居さんにご挨拶してきましたわ。私、今度から隣の四十八引っ越してきますから、どうぞよろしく。ああ、あんたですか。えー、そう。そうですか。ちょっとお部屋見てきますわね。<笑>皆さん。 なかなかいかしようお世 う, うなよ<笑>また笑うどうですあなたの希望通りに行きましたかえまあまあねああ、あ、だめだちょっとちょっとちょっとこれはねこれはよさ<笑>うん よ<笑>さん、釘付けにしたな。いけるよ。<笑>よっ。終わりにきれいね。足が毎日掃除してますからね。まあそれはどうも。 <笑><笑><笑>ご隠居どのぐらいで手を打ちましたいいねは権利金2万につき4千ああ少し高いないやそのぐらいが相場だろお隣に江戸っでとってもしっかりした人が住んでるってご隠居さん言ってましたわそれを含めると権利2万は安いっていやもう分かりましたまあ先生長くさせてもらいますよ<笑>あこのキャベツ巻きとってもうまいですよ一つ呼ばれませんかいただきますもう、うん いやいやそれだけは手しか死やらせてくだい 第1回復典おめでとうございますありがとうあの与田五郎先生こちらにおいてじゃあ五郎さんさっき帰りましたわどうぞほうですかあのアパート屋敷アパート屋敷があったらこちらに見えてるって聞いたもんじゃっけちょちょちょ あ, あのおいでですね誠に恐縮ですがこれ与田五郎先生にお渡ししていただきたいんですこれは 模擬試験ののの身代わりの依頼ね、はい、この前ご自分でおけになった時どうでしたのもう散々の成績で涙が出ました僕成績を破って下宿の便所にもう捨てみましたちょちょちょどうぞどうぞどうぞこれなのに田舎の親父は早送、はい、れ成績表なんて手紙じゃんすかお聞きますけど奮起<笑>一番いい成績を取らなきゃいけないってわけねはいやりきれません今度は試験期日までに十分ありますけん ぜひ先生に頼んで使わせ、頼んでください。これ、規則書ね。はい。あの、頼んでいただけますか。ちょっと、この裏を見てみて使わせて。あの、受験してもろて成績の良かった時と悪かった時。その時々の金額についての覚書き書いておきましたけど。平均点九十点以上の場合、謝礼九千円なり。七、は、十、い、点以上の場合、五千円なり。七、は、十、い、点ちょっと安く。 50点以上3000円、はい、50点以下1000円均一ってわけねはい面白そうねそれ税込み値だいえ税金は入っておりませんけあ遅いますがこの支度金の受領書を書いてもらえませんかの五5000円ねあのこれに署名捺にしていただければよろしいんですか用意ないい人ねありがとうございます金5000円なり 右は与田五郎志こと江藤三郎氏の代理として大東予備校の模擬試験に臨みに際しうーんと<笑>うまい字ねは不思議に字だけはいつも褒められますタピスしだいわれおりますなあ私署名しにくくなるわあえああ ほ, ほ, ほいじゃけどもあの字のうまいものは外して脳が弱いんですそうですけそうかしらはい 関東だけが当たろうか前のは俺はな酔い腰の借金は払うのじゃ買お、うんうん、かお 前, おお前一応大事にしいやいやどっちもやい<笑><笑>いつも大事な時になると腹がゴロゴロとなっちゃうぞ<笑>そんなこと言うしかもいいがな出てきましたで、ね、そうかほんな行ってく さいなら、うん、元気だな、うん、また来るでさいならお千代さんえらい商売繁盛で結構でございますね旦那のトライ回しはあんばい言ってまっかあちょちょちょちょ待ちいいなたまには俺と付き合ってくれたかてかまへやないかないああいたあんたそんな失礼なことしてええのんかいな 殺されたってますやは君少しお千さんに親切すぎやしないかい 人工衛星だってあーはぐるぐる回れないよ。<笑>お前も終りかんだんだかよ。何？<笑><笑><笑>やめて！<笑><笑> みはっうまくいったな。あっ ああどうだった2000兆追加注文期限は19日いっぱいだよーし<笑>どんと来いって言いたいとこなんだけどもよかったなみすみす儲けが鼻花の先にぶら下がってるってのにね、うん、原料がねえんだよ山根にはねえし平尾商店も無論だめだと<笑>僕の隣の安代女子に頼んだらどうだい？安代女子、うん、<笑>ああ、こんなやかダメんじゃ駄だがしょ今の養酒洋木だなんてさ<笑>早から専門だもん うん、米や南京豆の闇は や, やめて3年しか取ってないのまだきっと米あるよそういうやってみりそうだな五郎さん一応当たってくんねえかなうまくもちゃめてねさっと逃げる僕なそうだよあの安代女子ってのはね五郎さんが帰ってきてんだから、うん、だからまずいんだよあそこだけは勘弁してもらってよなただしがねえなああいう女はね後腐れがねえんだから一発行くんだ一発 すいませんお邪魔しますか いや、かへんかばえ。いっつもね、荷物運んでもらったら東京の雨なごちをして。ああ。あ<笑>そうですか。悩んでんだ。うん。あのね、こんなこの子なんなんとか手に入らないかね。こんにゃくな。うん。あ砂おろしの誰か。砂。砂おろしのあ。あおだ。おだ。<笑> 静かにね、うん、えらすんまっっちそっ ち, さやっちゃうまいなんこんな子みたいらふやふや い, いやけどなもう4ヶ月目はで宣伝会に乗ったりしたらのりこちゃん。 じゃ生理学の本に書いちゃったとおり体にショックにないそあっ危ないよいやのりこちゃん<笑>赤ちゃんが五郎先生にな火を無痛分娩の方法教えてもらったらいいやないけ五郎先生今研究登場や言うじゃないのおやべやしてられませんよほな余計静かにしてな何 ん, んするでほな彦一郎あんた動かっあのまたおかず寄ってる野宮さんどれも一緒や目指し三匹にあったじゃがいも七つに きれいああ体大事にしよう高いなどう考えても高いなどうだったこんにゃくとは顔があったら1600円とかあったんですけどもねちょっと高いけどもこの際背に腹は変えられねえな輸入物だ4ドル50セント弱だ エジプトもんでね人気、うん、あるらしいんだけどかっ、うん、けえなでも男は度胸ですからねようさ湯飲み持っていったらあかん<笑>まずいようさんって男はもう何でも高い高いてあての賄いも食べんと自分で自炊してあれもケチなもんやな、うん、そやけどここの料理はビタミンが極度に不足やな<笑>向こう行ってこんにゃく食べて腹ふくらしい悟郎先生 エジプトでもこんにゃく取れますのけアホなこと言わんといてこんにゃくの原産地はエジプトやないの<笑>こんにゃくの原産地はアフガニスタン<音声>あグルハンわしの発明ついに身を結んだ<音声>ああ例の不老長寿の薬ねさあいいなさあいいなお若いり方の薬さあそれやこれや え, え、これこれですこれちょっとおしっこ臭い何言うてんやなこれ何入ってまんねつまりやね これはほらわしのとこでやってるあの女王蜂な、えー、あれからこの特殊な物質と抽出してな、えー、いやこの抽出がつまり必要な気やけどねこれを取材にしてこれ古代エジプトの飛躍を配合してようやくに出来上がったもんやエジプトはあいやなこれあらっ眠っとらんがなきつ、えー、すぎるさかいなこれはなつまりあっちょっとみえちゃんえちょっと来てごらんあのな一日一回でこれをな たろうたろうたろうたらオフゼイコーふーって塗ってるとな十分効き目があってくれるあんなデメスやったらだいぶ太郎作く。その名前はえあのねこれあの竹部製薬で売だすことにはなってないけどねまあわしの希望ではウルク熊田ゼリーちはっウル熊田ゼリー、うんね、うーんうるねうんわしもいっぺんこのゼリー塗ってみようかごいかんあんたこれ塗りはったらな 独身でいたらもうサして寂してもああ寂してしょうがない言うてねんないきっかあひあご、一個もらおうか<笑>あそうかこいつらあんたに向こうたげようか勘にしての向こうの対象にこうてもらったらえいえい ね, やね向こうのああ法鎮との対象じで一番にこうてもらいましたら<笑>あんた私な手品つけられへんがな えらいこと知り合う。 おそおそってあくたりあくたりあ待ってあああにから<笑>はは<ー><笑>ああ<笑>あ待が、ね、う, ふうてやハあハハハハ あつからあー<笑>いいね、掘り出して。 こっちが出番なあんたないやな男より焼き物が好きらしいなそりゃこっちの方がずっとあ、気に入らなかったら壊せますもん、えー、ああ男と違ってこれやったら壊せますもんつめぴゃむらさきああおはよいつきゃぶれによトントンってくあごロさんあのお千代さんとしてやってることはパンパン見てて感心しないけども あうち志願の娘みたいな一途なとこがなんなあ気に障ったごめんねまた腹咲く<笑>いいえじゃあ こかい<笑>ああいや三人ともよくできた人たちだってからな<笑>いいえそのことですね私あの方たちとお別れしようと思いますね別れるって三人ともきれいに<笑>ご覧さん あ, あ<笑>それでどうすんだ国に 待ってる人がいてますね、うん、ああやっぱりそうかい私国の母にもその人にも大阪の英紙のお屋敷に見習い暴行に来てる言ってますね、うん、そうやさかなるほどなるほどどうぞあ陽さん素はらしませんでした、ね、あ, あのいただくのなら何でもそれで私の家は貧乏で 嫁入り自宅ができませんね。私嘘ついて大阪へ出てきてこんなことしてお金貯めてで支度ができたってわけええどうにかこうにか夏冬のもんも末置き借金も金もできたし着物もできたここらで旦那と別れたいってやがってねどーん私の田舎は お屋敷に見習来暴行に行った娘が帰ってきたらお嫁に行く前にお屋敷の奥さんかお嬢さんを里にご案内せんといかんいう風習がありますねん。ええー。せやないとあの娘は町へ出てけったな商売でもしてたんやろう言うて言いはやされますねんわ。うん、<笑>無茶な風習だね。て、えーえー、とつまりさお嬢さんはさ誰かを。 お嬢さんが奥さんに仕立てて故郷へ錦を飾ろうってわけなんだな私五郎さんにお願いがあるんですけどえ僕に<笑>ああっ大だよ確かにねこの先生はよろず至急兼業だけどもね女方ってのはちょっとそれ無理だな<笑>いいえこのお隣のお嬢さんに頼んでほしいんですけどえゆめ子さんにあお願いいしますぜひいや こあ諦めたほがいいよなんでですの土台ねあんたとヤジきたをやらかそってオッチョコチじゃなさそうだよそうだろねえ五郎さん何もありませんけどどうぞんうんどうぞああまりシよ女子なんてかどうだいああいいな、うん、このものね何が良なってねローラースケートやり始めてからこの辺の肉が減ったなんつって、うん、あの人 私のこと軽蔑してはりますもんそれに品がありませんわ贅沢なもんだね私今の何から足を洗うんですさかいにそのためやんいってお嬢さんに、ね、お願いしますほんまに。 あったな何も泣かなくったって。 盛り立てのこんにゃく持ってきましたこうきますようそうよそっくりだな<笑>そんなにお便所で言わなくちゃって私五郎さんの要件知ってますわえここにいると隣の話が手に取るように聞こえますのよん<笑>私落ちよさんについてってあげますわえじゃあ行ってくれますか ああどうもありがとう、うん。割合簡単に言ったじゃない。助かりましたわ。うんうん、ね、あ。きみこさんって、五郎さん空いてあるんでしょうね。さあね。五郎先生でしたね。一種の気取り屋だからね。帰って安心して付き合えるんじゃない。<笑>お嬢さんが足を洗うとか洗わないとか。そんなことで私出かけるんじゃないんです。 おじゃあどうして引き受けたってことは私五郎さんに貸しが一つできた感情でしょどういうことですそれはあなたを試しますいいでしょ、うん、あっ悟郎はんちょっとちょっ と, あなちょっと頼みたいことがあんないけど 今晩駅前のガタロで待ってますよって島見て一つガタロウで頼みます。な 俺はやるで あ, あかんてこの迷ようて帰ってて順番狂わせてからにええー、おまけ流してしょべったら勝てほら、ま、見てたんげえっ私はちゃんと音聞いたんじゃうだうだいいな俺は待ってるぜちゃいたずじゃのどすけべや そんなにアンバランスになったのかな昨日や今日のご夫婦じゃあるまいしそれがえらいアンバランスでんねん、うん、まか不思議でんなお醤油、はい、ある日ある時からうちの嫁はんの要求が急にものすごく旺盛になりましてな突然ですかさやなさやなもう突然も突然バーッとも偉えらいことになりましてな、うん、<笑>ちょっとうこうんでやえっおかしなそれ それはワイも努力はしました、うんうん、現に熊田藩から分けてもったゼリーを朝晩塗って、うん、もうへそのあたりある程度、うん、ほんまに涙ぐまし努力や、うん、ええ、もうこんとかもうかいてかいて、うんまあ、いやいや今え今今、はい今いいしかしねほらほうちんど、まあ、ねえもしかするとねおたくの奥さんは熊田さんのゼリー 自分のえにえっあはい散歩したり買い物をご一緒したりお芝居を見物したりしている間私が小間使いのような気持ちになってお嬢様のお供をしますね。 お嬢様は礼状のようなお気持ちになって私に話しかけてくれはったらよろしいんですできるかしらそらも大丈夫です私の方がちょっと危ない<笑>こんばんはお客さんっすよやむを伺いありましていらっしゃいいらっしゃいませどうぞどうぞはい失礼しますあと どうでしたこの間の成績は、はああおかげさまであの先生に受けていただいたもう一試験のうち英語と西洋史が揃って98点でした、はあ、あの予備校始まって以来のことだそうですそうでも満点じゃなかったのねは あ, あの英語じゃ定冠史を一つ忘れなさったけん定冠詞誰か転換で死んだ人がいるの<笑>いやしかしねえそんなバカなことえできるわけありませんよ 貫通中分けお前が、わいが認める公認候補ですよ。道徳上のも問題ですよ、道徳中なもん、あんた、ええ、あの文部省に任しときまよ。任しときません。ごろ、あんた、他人に頼まれたら何だ、なんでも、二つ返事で引き受けやろう。ええ、ここんとこで、検証小説の、もう、大作でもててん、それで、なあ、ちょこちょこっとしとくなあ、ちょこちょこっと。どう それは、ね、君大作とこの問題とは違いますよ。わいもな離婚したら佐藤さっぱりすると思いますけどな。うん、何しろ抱きが一匹よ。この猫まだ大きなく中倉。ああ、巫女か。巫女いいか、巫女 か, か。すぐ住むからね。うん、うん、あこれはもうこの程度止まりだ。あお猫の話とかじゃないよい。こっちは人間の話よ。あこのまん。何とかな、と。いや、それだったらね。 いいっそこの保険屋さんってあるんるうどこいやあらよかった。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 アジアには帰ってきてねテープルコード直すって言ってたからねテープルコードかっこいい弓子はんあんた今日物干しにパーティー干してはったなそれがなんかお前のパーティー間違 っ, 入った履いてんかあやいやいやいいや、うんだうんうん、いや 取りに行ったらないね今のなうち知らんわほんまにうんちょちょちょちょっと待ってごめんください今日は誰も来ん日や大丈夫で。確かに私のに間違いございませんそゆかんほんな放置に取りやめへんかいな でただの見のちょっと奥さん何だ あんたはてるパンティー履いたはれんか。履くらんやけど。パンティ。パンティってなんだ。もうずるおしやがうなああ、私、それ、ジャワクサもよはかわ。ええ。ほな、あんた何も履いてへんの。すかすかやな。見せまよか。ほら、見せて。ええー。少しね、ええ、とか。あんまり無理し、おまわいやほんのお礼の印です。それから、あの、由美子様には。<笑> 由美子様にあのいろいろお世話になりましたっけ。<笑>私にまで？はい。国の白味噌です。親で大変喜んでくれまして、あの蔵出しの酒もお祝いをくつました。おお。それからあのあ酒タバコを親にならんそうですけ。甘いものを谷の陽一さんに。え？こ、えー、れ何杯のカステラじゃない？これやり方は難しいんだよ。あのバテレン手法になっててね。 ああいいね。ありがってえか。ちけねえ。あ, あそれからあのこれこの間の古典のサイン写真見して見せて。ユリカさん。<笑>そっちのは。えあこれ何？ね、あ, あそれ私の足。<笑>ああ あ, あでもさうまいじゃないのよ。あ。 じゃあ先生と谷野陽吉さんの一枚取りましょううん願いたいねおいおいと、はいうことはフィルムの方う大丈夫だろうねあっ今日はたくさん持ってます、はい、<笑><笑>あ肩組まんとん笑わんででもせめてこのくらいああまあ手肩組まんともう一枚ええ何で す, 英語ですかしら、えー、じゃない うん、やり方は難しいんだよ。バトル練習法になっ て, てね。変な声だね。ああいいね。んありがとう。試験ねこ。これ足の声じゃないの？<笑>きてえなあ<笑>いやあしかし江藤君も物がい人ですね。はい。そんなに待てなくたってね。僕の方は商売のつもりなんだから。<笑>先生にもう一度試験を受けていただきたいんです。もう一度？はい。 前のの契約書の日付と金額だけ訂正していただいてえっ父さん君って人はまるで僕を相手にして道楽をして言いいみたいですねいえいえ決して道楽じゃありませんけできの良 い, い成績を国に送って親父を喜ばせたいんです、うん、今だけ珍しい高校もだあの 今度の契約書も由美子様に書いていただくわけにはまいりませんでしょうかどうしてこの前書いていただいたと大変縁起が良かったでがすよああなるほどね今時珍しい人だよまったこの人フフ<笑>縁起か五郎さんどうなんです代理の受験なんかもやめるって言うなら私書きませんけど由美子様泥棒の代理をお願いしてるんじゃありませんけ僕の故郷ではまあ 代わりの墓参りなどよくやりますじゃあつまりさあの石松のコンペラ大さんってやつだ先生を石松に比べたらもったいないでか<笑>まあまあまあまあ。じゃあ美子さんお願いしますねじゃ話が決まったんだなせっかくだからさこれあのご注文になるよ、はい、あら陽子さんお酒飲むんですかただの酒なら少しねそれに今日は契約祝いだからねはいうんいい酒だこれ 茶碗が足りないんだね取ってきますああいや今子さんこっちやめこれの飲まないでね、うん、あこれ貰っとくよああゆさん、ま、魚もいるなあこんなにく持ってこようかおいおいもうあのこんがたくさんだよおうじゃあ駅まで一とっ端でな、うん、すまんなはいうん、うんうん、あんたまさかなあないしいこれ違うかこれそんな小さな入るかいなもう出てくる出てくる出てくる小さいかこれが何してんのよ うん。やべ。あ あ, <笑> あ, あ、ね<笑>、失礼しました。ああ、いたったった。これ、今度の支度金です。あ、ね、次の試験場はどこ。まだっはっきりしてませんが。いずれ、日時その他お知らせに上がります。<笑>どうもありがとうございました。ありがとうございました。でも、楊さんが契約違反のあの、下宿の門限がありますけど、今日はこれで。はい。 どうどうどうさよなら君、っ て, おおあ背負ってくかあじ ゃ, あじゃあ<音声>ええ しかしのこの音は星空かなまさかオーロラが出るはずない<笑>おあすげえ星空だ ずいぶん物好きねああ江藤君のことええ<笑>物好きじゃない行きかりですよいつでも何でも行きがかりそう見えますか陽さんだって言ってましたわ五郎さんって人に頼まれると嫌とは言えない性分だって<笑>なんていうのかしらよろず引き受け業なんて八方美人の見本でしょ うんじゃああなたはどうなんですか私うん、だってそうじゃないですかお嬢さんのことだって簡単に引き受けたじゃないだからそのことについてはあなたに言ったはずですわえ僕に精神的な貸し作るってええじゃあどうしようって言うんです本当、は私貸しでも借りでもどっちだっていいんです ただ、あなたに僕に僕に何ですかオリオン座の右の方の一番光ってる星はリーゲル一等星あなたは優等星<笑>何がおかしいんですかあごめんなさい さ, っきおさんに聞いた話を思い出しましたの何、うん、でそれお嬢さんの話ってあの人の田舎では男の人が女の人好きになるとするでしょうんすると道ですれ違った時に男の人が女の人に「今日はツンツン」って言うんですって今日はツンツン それですると女の人が男の人に今日はツンツンって返事をするんですってそれからそれだけハハハそれじゃ何のことだか分からないじゃありませんか<笑>それが分かるんですって同じツンツンでも口では言えない微妙な区別があって。 イエスかノーかわかるんですっておー今日はツンツンか今日はツンツン今日はツンツン今日はツンツン今日はツンツン宿の 1.508 い, いかすけねえ予算何してもあれば遅れなあそうそうカンドぽっくりならここにもあったご影響からもらったんですよねこれー生徒じゃないんですか珍しいもん持ってんのねこれエキゼに似てるけどオロって言うんですオロいえオロああ 珍しいんですかご隠居がひどく自慢にしてた徳川初期のものなんだけど不思議なことに発掘品しかないのよ、はあ、でも瀬戸の上手趣味を真似た昔の模造品ねああ上手趣味と見せかけた下手者ってわけですか早く言えばそうね<笑><笑>じゃあまるで僕と同じだ<笑>どうしてそんなふうにヒゲなさるの あなたはね卑下することを知らない幸せな人だ私は古典に誰も来なくたって別にどうってことなくあなたは世間をバカと見る<笑>大したもんだ<笑>失礼よねいやいや冗談冗談お支度金5000円なりかもらい商売だ私冗談と真面目の区別のつかない人は嫌い五郎さんって せっかく軌道に乗りかけてるのに、自分でレールの上に石を乗せ、脱線させる人なの、ね。やれ。私、失礼します。やれ、えみこさん。よいしいや、遅くなっちゃったね。おかしいな。よいしどうした。ああ、ガタロウでね、ほら、あの。 ゼリアのクマバチに捕まっちゃってねユミコさんどうかしたのヤニー今日はツンツンしてツンツン ねえ一体どうして怒らせちゃったんだよつ、うんはあ、まらんことだ困ったもんだね五郎先生って人はね大事な時に限って、ね、思ったことの反対のことを口にするって悪い癖なんだな困ったもんだ今日の五郎さんだかはいつもと違うね酒が入ってるからだろ酒が入ったからって面の変わる五郎さんじゃねえ 所管でご通知申し上げましたとおり村上お千代さんにおかれましてはこの度めでたくご帰郷されることになりました皆様もお千代さんがこれからご自分の力で幸福をつかんでいかれることにご依存はないと存じ上げますがいかがでございましょうかでは式次第に従いまして。 ご一方ずつ別々に別れを惜しんでいただきます<笑>、えー、なお、えー、時間の都合上ご一方5分を厳守していただきたいと存じ上げます大きいに大きこのブラシなお前さんの匂いがえな染み込んでるえ綺、ー、麗ねやおや大きい山山さんあんたの優しさは 一生忘れいたしまへんこれからはかいいところに手が届くいうわけにはまいりまへんけどどうぞそのブラシで辛抱してくださいますうう<笑>まあ稲貝帰ってもじゃのお前の腹がゴロゴロとなったらわしのことを思い出してくれんか<笑>石山さん旦さんの男らしさは一生忘れはいたしまへん。 くれぐれも血圧に気ぃつけてくださります。ア<笑><笑>わしは古い入れ物前にやるで金管があるさがい指輪にでもしなおっちゃう大おおきに<笑>お大事のおじいちゃん<笑> 年寄った奥様を大事にしてあげてくださいませね両待ちの時には気がやっても滅多なことをなさいませんように。<笑><笑><笑> お時間 で, ございますでは皆様元のをお席へどうぞついで式次第に従いまして選別事情に移ります皆様どうもありがとうございました。 ございました。じゃあ、お千代さん、お釈を。はい、お盃をどうぞ。うん、どうぞこちら。はい、はいうん。はい。はい。さて、皆様、今まではお互いに、ご面識がなかったわけでございますが。改めて、ご兄弟の酒盃を買わされてはと存じますが。 いかがなものでございましょうか。では。はい。はい、一日。ではどうぞ。はい。一。二。三。おめでとうございます。 あるまいし今は並んで歩いていいのよそうでございましょうか、うん、あっママどこへお忍びよ堂々としたよ あ, あじゃあ二人ともしっかりやってね<笑><笑>今のお方はお店のママさんよまあそれではご挨拶してきますいいのいいのよ<笑>はいおちいいよはい赤いシャツが見えてます あっちょっとちょっと持ってて。 なんでな、ね、<笑>これからあの子手がちのおばあちゃんとこ連れて行こう思いまんねんわ<笑>あっどうぞ先生<笑>、まあ、<咳>お母ちゃん早い子家事持てやんかはっ気悪せん と, とくなはれなから6時半からでなほな打ち寄せてもらいます できましたね先生。ああ 曲がりも衣装を紙形だなしでえなどうだうんおお名分だなということは万事にそつがなさすぎるってことですがね辛辣だなしかし陽さんの挨拶する文章だから気に入るように訂正しよういや挨拶は五郎さんがやるんだろいや僕は風邪だからダメだそれに君は礼服だもん冗談じゃないあのねこれにだってちゃんとね挨拶はね やり合ったのなあらひでえなあんこの三角の印は何だいあっせき腹じゃこの丸いのはここで水を飲むだなじゃこの雨鳥みたいのここで涙ぐんだじゃこのちょんちょんちょんちょんちょんちょんってのはあれあれあれあれあれああああ何だろうんこれより大いに泣くだな<笑>用事が多すぎるよ<笑> よしよし次は、よ さ, タタタさ、うんタコタコも集まんね。<笑>ああ、やっと片付いた。どうもありがとう。吸入器の酸量、十分間二十五円ね。はいおつり。な、よさん十分間だな。うん、十分間。ああ十分間。これあんた薬全部減ってばんわな。五十円いただいてけ。お。 お湯野さんはい。これお千さんちんじゃねえのかあそうだしもらいましてテレビのあんたら何使うんだい<笑>テレビに使いまんねテレビはもうてもう驚いたこの間うちからバカに親切ごかしにしてると思ったらとうとうテレビまでてめえのもにしちめやあんた一撃の悪いこと言わんいといておくなはれやごめん与太郎先生ご採択でありましょうかおお あ, <笑><笑><笑>あこれ今日の送別会用に持ってまりました 皆さんで召し上がって使いなさいおそうそれはどうもありがた い,、はい、いしかし君そのためにわざわざあの実はあの突然と襲いでいますが明日の朝先生に立っていただきたいんです明日の朝はい受験かねはいあそれ良かったねもう少々風邪気味なんだ<笑>風邪薬です<笑>もうさ契約もあることだしいていただけますかありがとうございます近いの 2時間ば帰り見ますれば我がお千代さんはこのアパート屋敷に四宿されてから。 今日まで ず, ずいぶん苦労の多い日夜をおくつておいでになったように見受けられますがこの人は一度も私たちに暗い顔を見せたことがありませんでしたまことにまことに謙譲で忍耐強く。 かつ物静かな感じの人でありましたもうこれからは私たちもこの人の姿を見ることはできないでありましょうこの人の善闘を祝し同時に別れを惜しむために一本の死を捧げて 挨拶を終わりたいいと思います「与<笑>田五郎先生翻訳の監視このお杯を受けてくれ」「どうぞなみなみ継がしておくれ」「花に嵐の例えもあるぞさよならだけが人生ださよならだけが人生だ」 終わり ine kann Vertinee Şihal, of Allah. 来 <laughs> 아죄송합니다 西原作一だなはあ冗談 じ, じゃないですよ僕は余談 で, ですよ余談ですよほらどうな人やおだちだどっちかいなほらどうも西原佐久一の捜査令人が出てるんです部屋はどこですかフェここここはいはい。 そのままはないようだなあっ次にこれなんだえぇあの子だこれあ YS の頭文字が書いてある安代女子のやなやろかこれそうや安代島おいすよ。うん。きっとそれほれこないだ屋探ししてたやろ一はいでいじゃんちょっと気はたでズロース持って んおいどうしたんだよおっあああ何してんのああ 被害届を書いてそれから養子密売の取を取るこれせいおいそっちはすかすかい。 ま、だはんえうんいやそう血圧も血圧やけど衰弱が激しいなあ、うん、もう力という力は吸い取られてしもたような感じやな<笑>ああほらほらほらテレビ見えはるかつけよう か, うかニュースだけだったらごはんでいいかおっないやあんた<笑>テレビ来たそうご飯食べに来たな五郎さんの代わりに来てんだよいえどうやつけようか<笑><笑> <笑>チームチームばっかりそろったこれ分かってるかこれ特別席料30分ね。いらないこんなものいらないよええ何ペルシャの佃煮ペルシャへえ珍しいものがあるんだねあうまそうじゃない ん, んこ 君どうして嘘つくのえ 試験は3日も先じゃないかああしかしですね先生僕は大事をとったですけあっヨ先生体に毒ですお互いに時間が無駄だよ君いいえ僕は先生にゆっくり休養していただく腹でしたけんこんなあの情緒ある宿を選びました情緒あるったって君俺はお嬢の宿か<笑><咳> 先生このヒレ酒は風によく聞きますけん ぐ, ぐっと召し上がってください<笑>君ね君は僕に至れる尽くせる の, その世話を焼いてくれるけれどもそれだけの労力っていうものをなぜ試験勉強の方に振り向けないの僕はですね先生試験の結果の方が気になるんですそげな性分なんですね試験に忠実なんですね あ姉さんあの、試験のお代わりじゃないあのフグの刺身のお代わりくれやうちのカーバー見て言わんでもよこだっしょああもうフグがたくさんだそれよりもね何かこうもっと昨日置けないものはいやこんにゃく持ってきてよ何ば言いなすとなこのお客さんのん分かんねえのかなこんにゃくば醤油かけて持ってきてやんしゃスタップ、スタップ、スタッフはい あ, んまりんだわああ、君 こ, この大学の本試験じゃないかお願いです怒らんでくださいチコチコってトランカイで使いるさちょこちょこっ と, いいここっと君は本気で言ってんのか僕のことを経歴に書いたんだろう？いええ断るまあ支度金を払い戻して帰るそれで文化ないだろう<笑>ああそれはひどいせっかくここまで来てですねダダメだめだ先生ダメだめだダメだめだ だいいた本試験ってやつはね写真もいいし身体検査もあるんだようまくいくずなないなかああそれ心配いりませんけん身体検査なんてね身長さえ同じくらいならば何とかなります写真もこれ先生僕は少しれず苦労しています先生お願いします 先生腰を向いて笑って意外にしろもしもしもしもし九州ジャイアンのもんですがあ何回目の事件ですか い, いえ僕は違いますえ い, いえこの人は受験生です単なる受験風景の視野ですけに役に立ついや僕…ねいや僕は違いますえどこの馬ですかえ高校はどこですの出身ですかいや僕は違うんですいや僕は違うんです よ, ですよ頑張ってこいよな 頑張れ財頑張 れ, 財財頑張れ ね, えねえあんなお かかって、うん、ちょっとすみません。あどうぞ。 君、試験場は禁煙だよ。ああ、そうですか。君、与田、与田五郎じゃないか。 ひどいそこの試験がダメだよ。 先生何だって無駄だいえ30分以内なら試験送られますけどうかどうぞ試験場に戻って使さいバックしてくれやバックしてくれや僕はね車じゃないんだぞ君もしつこい男だねとわん容赦も丸めて捨ててきたよえ、うん、そりゃひどいそりゃひどいの 先生大丈夫ですかお気をつけになってださせ僕はこんな屈辱的な思いをしたら生まれて初めてだ僕の気持ちも少しは察して使うぜばか僕は君を訴えたいからのもんだ い, いえそれはできんの先生は共犯者の立場なんですけど何模擬試験を代理で受けること自体公正なことでしょうかっ、うんうんうん 君には屈辱忠ん訓練かか、はい、<笑><笑>まで気負ってからに模擬試験者と思ってる方がどうかしております今さら試験を受けるのが嫌ちゅうのは。 ペテンジャー、サギア。僕の国では、あなたのように。自分のペーさが分からんやつを、おろこけ言いますじゃ。おころけ、おろこけって、いや。あ、あ、先生。先生、先生。お大事に、お大切に、あ、お、おおおおおおおはあ、あ。 あの、大変なことになっちゃったんだ。なんか、五郎さん。五郎さん、いや、そうじゃないんだよ。お千代さんが自殺したの。え自殺えああ。これがお千代さんの書き置きだよ。いじらしいじゃねえか。かわいそうに縁談潰れたよな。 だからって何も死ぬこととはねえと思うなこれからだっていうのによ私は今広い延べに一人立って風に吹かれているような気がしますどうか私のことを不憫な女と一度だけでも会れんでください他に望みはございませんけれどたった一度私は恋がしとうございましたじどうもありがとうございます いやらしいしゃっくりしんな、うん、アホなまねしなこんな時ったく変なやろだよないやあのこのとこに書いてあるんですけどねあ誰かねお千代さんの身持ちを告げ口したやつがあるらしいんですよ あ, あいやお千代さんの告げ口をしたやつがあるって言ってんの原咲ときちゃうかあいつ早耳やいやあいつはねあいつは鉄砲玉だから帰ってきやしないよどこのどイちやろなそんなちょっかい出しよったのは 北沢行って聞かせましょうじゃおかしいなアホ誰やと思う知ってるのか誰だよ誰でしょうはよう言うの驚くな大層な保険屋生命保険屋んだっておいじゃ あ, あんたの仲間かこれやここれってあんたか<笑>嘘だろほんとアホなんでそりゃけなこと言うてんの悪事千両走るこれやあっあうちのミーェいないかえ おいじゃあこのピュシャン人の命ははかないおまはんだも保険に入ったらどうや<笑><笑><笑>これじゃ飛行機代にも足りませんじゃん<笑>あっああませ あ, あこれはひどい これはひどいい、うん、あ あ, あの残額玄関ここでお客様マッまっとんな芝居。 お客をあ？じゃあ先生、お気をつけて。<音声>もしもし、あ東京？東京ローサンの六一六一でます、はい。あもしもし、はいあ恐れ入りますが、九マル一五一の河ワさん呼んでいただきたいんですが。<笑>お、小松、どうした？ 受験番号と顔写真を証明してやっ突き詰めたんだ。俺は君の名前と違ってるな。い, いやな。もうな、何も聞いてくれない。そうか。平口はゃ話がしにくいか。よし、出よう。おーどうしたあ、あ、川田先生ですか。東日本大学の報道になりました。は、はじめ方、そ<笑>うですか。あ、いや結構です。 はええ、あの実はこちらの方はあは受けてくれる人に故障がありまして失敗しました、はい、じゃあけん、あのー、その勢いで丸の内大学の方もよろしく頼みますけんはいはい無論謝礼は別に計算させていただきますはいえ話し中姉が何 な, んなあのー、お勘定頼む僕の分だけどね すいませんお金の心配もかけてそのぐそんな水臭いこと言うなよ俺もその王子は前から女房に頭の上がらない男だよはあ参、ま、ったな感傷的になんなよ君も案外理事義な男だなバカ言っちゃいけないよ俺はね八方美人だけそれも出来損ないの下手者だって言われてるんだってあだ恋人にか こっとんないな、ね、そんなことを言うのは君に惚れてる女に決まってるもたもたすんだよプロポーズぐらいしたらどうだそれどころじゃないんだよ俺はね今の俺はね逃げたい逃げたい隠れたいひどく思い詰めたもんだなうんどうだい別兵でも行ってその下手者根性を洗い落とせとよないや冗談じゃないんだ女房の里が温泉旅館やってんだこっちも春休みだし お前久しぶりに一緒にユニでも使ろうやな あ, あトマトジュースお代わりはいああどういったどういったどいたどいたよいしょ お願いいたしましたいサンキュー<笑>あのギミコさんいますか、うん、あっちよああ、ギミコさんあいらっしゃいあよかったことになりましたこのオリエントの旅あのやっぱりゴロさん帰ってこないって言ってきたんですそれでねこれあのあんたにあげてくださいって しかしどうしたもんでしょうねね仕方ないでしょ自分の意思で帰ってこないんだからマチ子さんあと頼むわねはいねようちょっとねえ千代さん本気で言ってんのあんたどういう意味えいやなんでもないけどもさ実はねあしんとこでもあの問屋の注文取り一切五郎さんに任せたあったもんだからねそれでさ、待ってもう一つよ 動きが取れなくなっちゃったんだよだからあんたから五郎さんに早く帰ってくるように言ってくんないかななんで私が頼まれにならんの足はダメなんだね由美子さん手紙が来てるんで読んでやってください今忙しいの後でねいや由美<笑>子さん<笑>じゃあ足は読いますからね聞いてくださいえー、っと、ね、<笑>えっ と,、えーっと いつか陽さんにも言われた通り僕はその人を好きだと言わなければならないときにその反対のことをしてしまったのだまるで自分の下手者根性を嬉しがるような態度をとってその人を怒らせ悲しませてしまったことを今にして後悔しています。 これあのね今のところまではあいえあのね今のところまでは分かったんだけどもねそのあとも分からないねえちょっと弓子さんあっいやあの宛名は私なんですけどもねこれから先はあんたにらしいんですよ。よますか、うん、僕はあの晩、うん、その人が「今日はツンツン?」と言った時「今日はツンツン?」と はっきり答えるべきでした、えー、僕はやめてよスえっあめなんか気にさわったんですかじゃあもう手紙読みませんでも変な文句だな今日はツンツン今日はツンツンおつむてんてん おててちょんちょん分かんねえなあとっくり考えろっていう謎ですね「べっがい の, の窓で どうだだあのる相変わらず何をやらしても器用だと言いたいが君の下手者根性も治ってるとは言えんな八党屋の番頭家業が大学の先生家業より下手だとは言えんよ<笑>ところでどうだいいつからやらせていらないつからでもいいらしい番頭してみて嫌にならいつよしてもいいまあ俺がま見れば済むことだんそういうわけにはいかんよ僕は道楽でやるんじゃないかな<笑> 泡が立ちにくいなな、うん、<笑><笑><笑> だ, だ, だ誰にに似てるかなおお裸の大将だなど ど, ど, ど, ど, ど, ど う, うなどうやかな <笑><笑>おい痩せたの72キロだ19か200か痩せたなんあ<笑>、ね、あの電報でございますあ10時50分小金丸で着く今日はツンツン美子 あ引けこれは君んだアゴみたいな伝聞だな今日はツンツンってなんだよはあおい今何時だ皆様長らくないなお疲れ様でございます最急行日の町駅でございますあおい待てよ五郎さんおい待てったよあおいあ<笑>お い, おい待てよ おど ど, どうしたんだよえ俺も俺も迎えに行くよ迎えに冗談じゃないよ俺は逃げるんだに逃げるおう下手者根性を嬉しがってるような自分を洗い落とさないうちは僕はあの人に会えないんだそんな恥ずかしいことはできるもんかしかしせっかくだなダメダメ僕は恥ずかしいんだ丸くなった世界の果てまで知っておたいくらいのもんだどういくんだよあっちいやこっちこっちおいお い, おい待てよおいちょっとおいすま謝ってくれ 見てやないかいやちょっとちょっとちょっ と, ちょっと見て。 しっきりしてるでしょ<笑>自分で書いて自分で自慢したらせやないわ<笑>ーー鹿島の札ぶるさげんな久しぶりだな陽さんああ鹿島であんたどの部屋貸すのん野々宮のやつ猫に当たって入院してるし原作家康代さんの部屋買って警察の調べが済むまで勝手にいるったら叱られるんで、ええ、ご隠居さんお千代さんの部屋開いたんだね 死んだもなら帰ってこまいなそんならやっぱりこれかけら皆さんご意気ござんせんねようがすねうんご、う、めんちょっと<笑>こんにちはうち西村と姉子出てた時の名前困っちゃう今のけど今日から週にお世話になりますょちょち ょ, ちょっと待ってくれよ風邪乗ってこられちゃかなわねえな筋通してもらわなきゃ困るよいやまた何も言うたられんかったんか い, いやよ いずれ旦那半田が挨拶に来ます。旦那半田<笑>だほうぜ前にここの衣に帰ってきてはった旦那半田今度は内側の三人の世話を見ることになりましては女の皆さんどうぞよろしゅうにそいにここでんのはい、あ、世話を見るやて言うことがあべこべやないやせやけどなどっかで見た顔やと思えへんか ちょっと生かし で,、あのー、でなあそんなこと言ってないで止めてくださいよあか、やめときあら怖いあ、こう染めたった爪が長かったわあんたそれじゃあこのものこしられたらしょうがないじゃないえ、こんなものつくったらしょうがないいや仲残いでもいい止めてくれんなよいいんだごへんきやっぱりこれ表にかけさせてもらいますよあ。 かけさせてもらいますよなんでえななそんんしたらあかんがな大丈夫だよ五郎さんと由美子さんがね九州から帰ってくればどっちかの部屋がぷカッと一つ開くんだからいやい や, いやしかしやな由美子さんの手紙によると五郎さんはまだ捕まらんともうか鹿児島方面を追跡中へと書いてあったせいやでえか困るわ早く帰ってもらわなうちの無痛分分が大丈夫由美子さんのことやさかいに九州城駆けずり回ったかってあと捕まえて連れて帰ってくるそうだよ由美子さんはね三十娘とさよならする決心したんだよ さよならだけが人生だってね。はい、行きだね。はい、行きだ。はい、きだ。 人生か